ドライアイスを紹介しているのかもしれないですねこれだけの量でドライアイスドライアイスを使ってねアイスクリームの作り方を説明しますドライアイスなんですけどかき氷機を使って粉砕して粉末状にしてそれを使って冷やすんですけど、えー、まずねこのプラカップに入ってるのは牛乳と生クリームそれから砂糖それに全体がちょっと黄色くなってると思うんですけどこれはあのあらかじめ 卵卵のの黄身の部分ですすね卵が入っていますでこのままね冷やしてしまうと氷みたいにガチガチに固まってしまうので、えー、このベースを事前にあの泡立て器ねクリーマーで泡立てておきます<音声>こ よ,、ね、よく混 ぜ,、まあ、混ぜるということと泡立つようにねあのアイスクリームのこのふかふか感って素材 の, の中に含まれているこの泡の部分が関係あるので ここで十分にこう泡立てておくと、こんな感じですね、スチロールカップにベースとなるね、この素材を入れます。じゃあ、こちらのかき氷機にドライアイスをセットしますね、多い感じなので少し量を減らしてます。 くいじゃあドライアイスを粉砕しますそんなたくさん入れなくても大丈夫です全体固まってしまうのでちょっと入れたらこうかき混ぜて様子を見る感じでねでドライアイスを紹介してきてすごくこの発泡してくるのね泡がこう立ってさっきクリーマーで混ぜたんですけどもこの段階でこれ泡出るので そんなに混ぜなくても大丈夫なのかもしれないですね。だからあんまりここで固まりすぎてしまうと、あの、アイスクリームらしくならないので、スプーンでね、かき混ぜてやると良いと思います。あれだけの量で、ドライアイスでそんなに入れたわけじゃないんだけど、もうかなりアイスクリームっぽくなりました。ねっとりと残ってる感じがいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですかね。 えっと、これをあのあの食べる場合ですね、食する場合ちょっと気をつけてもらいたいのはドライアイスのこの粒が残ってるとね危ないのでしばらくこの数分置いて安全を確かめてね、ドライアイスが完全に消化して残ってないということを確認してから、えー、まあ味見程度にすればいいかなというう思います。 もう泡出ませんね。で、ドロドロしてる状態だと、紹介して出てきた、ね、二酸化炭素がこう泡になって出てくるので、発泡の様子が観察できるんですけど、ね、もうこれ、ほぼ固まっちゃってる状態なので、もう泡は立たないみたいですね。はい、こんな感じです。